思い一つに奏で前優勝 竜, 竜2021から調べさあ、うんうんうん、寄ってらっしゃい見てらっしゃい 私。 ては決して孤独にわが、まののま、背中を押してくれた声の自信わが心の顔を満のぶ包んだ人々我が思いを表現する優の声をそばにはいなくとも我にを言い続けその思いは。 言うの船へ逃れろ 桜のように笑顔満開でありがとうございました。ありがとうございました。ユウのこれよ撤収。ありがとうございました。近藤三陸優勝理由の皆さんどうもありがとうございました。